い, いですよねで出会い頭はつけてよかった、本当に、<笑> FCTA でしたっけ、なんか、確かにね、低いですよね、そ う, そうですね、あなるほど、なんかスポーツカーに乗ってるみたい、これ<笑>、まあ、確かにな、すごい低いですね、なんかこれ、フェラーリ乗ってる感じしますよ、なんか、本当に、<笑>本当に、そんな感じですよ、<笑>目線が。 今日はですね、えっ、ー、とこちらのプリウス、久しぶりの車の試乗動画になるんですけれど、まあ、私なりの観点で、えー、この車の、えーとまあ、所管についての話と、あとはまあ装備関係ですかね、あのナビであるとか、まあ、新しくついたその機能関係であるとか、まあ、そういったところを少し私なりの感想を含めて、今、営業さんも、いつもお世話になっている営業さんも乗 せ, せていただいているので、はい、ちょっとご紹介をしていこうかなと思います。 でまず僕これ初めて乗るんですけどすごくあのうです、ねあのー、今ちょっと冒頭でもお話しさせていただいてたんですけれどあのお客さんに、あのー、この車を進めるときに、あのー、前が少し見にくいよとで止まってる時だといまいちよく分からなかったんですけれど実際この車を、あのー、ステアリングを握って乗ってみたときに あのー、その理由っていうのがねすごくよく分かりました、ね、この座席のやっぱり位置っていうかこの重心がこう低くてそれに対してこのボンネットのこの位置というのが結構やっぱり高いところにありますよねありますよねだからさっき、あのー、販売店出る時にこうちょっとこう切り返して出ていった時に結構こう周りのその視認性が<笑> あの、正直なんか僕の、あの、フェラ355乗ってる、355よりもむしろ、あの、見にくい感じがした。確かにこの、多分燃費を稼ぐために、全面投影面積をできるだけこう、あの、減らそうという工夫をしていて、この前のフロントガラスの、この傾きが結構半端ないじゃないですか、傾斜角が。これ多分、これ多分っていうか、これ355よりも全然寝てると思うんですよ、正直言って。で<笑>、ええ、ガラス的には同じぐらいの面積のガラスなんですけど、でも、だいぶ寝てますよね。 35号もうちょっと俺起きてるん で, そ で, そで。そうそうそう。こういったところなんかめちゃくちゃもうなんかスーパーカー的な感じがあるんですけど、おそらく全面投影面積を減らす工夫をしている、していて、そうすると今度こうロングノーズに多分なってると思うんですよね。そうしないと、ね、ロングノーズになってて、この座席のポジションが多分この車よりももうちょっとこう、中央よりもこう後ろの方にあの寄ってると思うんですけど、まあそういう、なんていうのかな、こう、ノーズの、 なんていうのかな遠さみたいな、なんかノーズの位置がすごく分かりにくいっていうのはそんなないんですけど、えー、ただ、周りのこう見渡しが今一つちょっと悪いなっていうのは、まあ正直、うん、そうですね、普段こうノアボクシー乗ってる僕からすると、ものすごく感じてて、うん、ノアボクシーはね、すごくあの乗りやすい車ですもんね、やっぱあれは。 で僕はあのちょっと雑談なんですけど、はい、あの昨日、ね、あのあね、リアの出会い頭のあ、出会い頭じゃない、コンビニ行った時に、はいはい、あのちょっとこうバックして出ようとした時なんですけど、はいはいはい、あの原付が横からこう入ってきたんですよ、はい、でその時にあのー、に、P、PCS じゃないけど、あのー、緊急ブレーキか、あれに助けられたんですよ、ピンピピって、ピゅっとこう、だからね、初めて昨日あの車に助けられたんですけど、 いや、あれ、リアの、はい、あの、あそううご発信、ご発信ブレーキっていうんですからね、はい、衝突ぶ軽減ブレーキっていうのかな。そうですよ ね, ののですね。あれはやっぱりあった方がいいですね。はい、<笑>結構あの、ミニバンだからどうしても、あの、後ろって、はい、見えてるようで見えない。見えてるとは思いますよね、そうなんですよそ広々で。そうそうそう。視界がね、悪い、悪い、悪くないんですけど、はい、全然いいんですけど、はいはい どうしても、あのー、昼間、あのー、12時ぐらいでコンビニが超混んでて、みんなやっぱお腹空いてる時期じゃないですか、でやっぱ車がどんどんどんどんこう入ってくるんですけど、車だけにこう、あのー、気を取られちゃって、あのー、自転車とかバイクとか、人は割と見るんですよ、ただ自転車とかバイクとかって、あ動きが速いじゃないですか、そうなんですよ。 だから、ね、見落としちゃう時があるんですよね、うん、どうしても。っていうのがあってね、やっぱりあの、ね、あのー、ねあなんていうんですか、あのー、安全装置って、すごい重要だなっていうのやっぱりすごく感じるし、やっぱトヨタ車乗ってて、はい、でこのプリウスも多分、あの同じですよね、おそらくね、あの出会い頭とかもついてて、はい、でで後ろも当然ついてて、はい、で、これ、パロナバビックビューモニターってのはついてないんですかね、ついてます。あっ、はい、これか、これですね。 ちょっと止まっとてるんでこういう感じでこれってあのこれつけちゃうと納期が遅れるじゃないですかあのこれっていうかのその何て言うんですかこの突き通ってみるやつこれそうなんでしたっけそうそうそうそうこういうやつこういうやつですかねあのちょっと私あんま詳しくないんですけどこの辺っていうのは標準で全部ついてるんでしたっけオプション設定ですよね だこの辺って多分、つけてないと見れないんですよね。あ、ごめんなさい、つけてない、このオプションをつけないと見れないところっていうのは、どこなんですかね。これは見れるんですかオプション設定でも、カメラも止まってます。すみませ ん,、はいません。よろしくお願いします。これは、はい、つけてないと見れないシーンになるんですかね、オプション、ねそ。そうですね、そうです。あまあ、グレードによって選択で、ね、あるんですよね。でこれって すごく僕思ったんですけどつけてみて思ったんですけど、はい、やっぱすごくあった方がいいですよね、うん、で特にこのプリウストンなんかは前が見えないじゃないですか、はい、前が見えないっていうかこの結構絶壁になってて前が見にくく見にくくなってて、はいはい、余計にあのロングノーズになってて、はい、出会い頭の時なんかはすごくこう分かりにくいそうですねそうですねっていうのはあると思うんですけどうす、ねうすねうん、例えばですねちょっと今ケンタッキーでちょっとやって出ようと思うんですけど ここは全然見やすいからいいんですけど例えばですねこういう時にまあこう見えるのは分かるんですけどでこれも多分あれですよね後ろの人がこう出てきた時とか横とかこう人が歩いてた時にあの認識するとキュッと止まってくれますよねで止まるとこうブレーキっていうなんか赤いランプがつくんですよね すごくね便利なんですよね例えばこういう時に出るじゃないですか出た時にこのまにやるのがですねこのままじゃなくてあこれはあれなんだついてないんだあっついてるこ れ, これですこれで す, こ れ, ですこれ出会い頭じゃないですか、はい、でこれすごい広角になってるんですよね、はい、だから例えばこう自分がこうやって前に反らなくても 車が来ているか来ていないかっていうのがすごいよく分かるんですよ。これいいですよね。超広角じゃないですか。はい、そうですねな。何度ぐらいあるのかな ?180 度ぐらいついてるんですかね。これ180度ぐらいありますよね。かなり幅広く。そうですよね。すごく広角なんで、これはやっぱオプションですもんね。はい。そうですよね。はい、これはね、あった方が絶対いいなって思いましたね。正直なところ。本当に。あ, ありがとうございます。はい。 プリウスなんかもそうなんですけどあの全部トヨタの車ってこういう機能と同じように付いてるじゃないですかでやっぱこういった装備って悪いんですけどあそうそうこういうのとかねでこれで例えばこうアクセルバッてれたとしても止まるじゃないですかガーンって止まってくれるじゃないですかすごくねやっぱこういうところのその何進んでるますよね、うん 正直、本社ってそこまでじゃないんじゃないんですよ、やっぱ。なんか見えてるだけっていう感じが、やっぱり正直していて、それに対して、モニタリングがするんですよ。ただ、車の作動として、ちゃんとそこが、作動としてフィードバックされてるかって言ったら、ちょっとなんかね、微妙なところがあったりするんですよね。だけど、これは、トヨタの車って、やっぱり今の起きてる状況にちゃんと合わせて、しっかりと状況を捉えて、で、 ドライバーの事故軽減にこう結びつけててるっていうその機能の信頼性っていうのがやっぱものすごく高いなっていうのをこうちょうど僕1ヶ月ぐらいですよね、<笑>乗らせて1ヶ月なんですけど、<笑>そうそうそうそう実際乗ってみて、あの一般道こう、買い物とかこう、あとはまあコンビニとか、とスーパーとか駐車場とか、まあ、そういったところで乗ってみて、やっぱすごくね、感じたところなんですよね。 やっぱ私は間違いねえなって、調子にいい感じしちゃったところですけど<笑>、<笑>だから、そういったなんか先進性っていうんですかね、やっぱりどうしても、正直、200万ぐらいの車だと、こういった機能って、あでも、アクアとか、ヤリスヤリスクロスとかですと、こういった装備って、やっぱり普通に付いてるんで す, よねですあ、ないんですね。あないんですか 出会い頭はでもね、すごいね、あのー、あれもチームメイトの機能の一部だと思うんですけど、あのま、ー、たあったほうがいいですよね、やっぱ正直なところ、本当に。いや、なくてもいいなと思って、なかったら逆にいなかったであの、納期が短縮できるから、あのー、別につけなくてもいいかなと思ったんですけど、やっぱあったほうがいいですよ、やったぞが、あのー、待ってでもあったほうがいいですよね、本当に。いや、そのぐらいのね、感じでしたよ、ね、本当に。うん 今ただつけるつけないでそこまで納期の変化はないんですかああ、そうなんですね。ああ、お時間はいただいてしまうので。だいぶ半、あそっか、<笑>これも今あれですもんね、あのー、サブスクで<笑>、はいえーと、キントで買うと、一か月半とか2か月とかかかるって言われてますけど、はいはいはい、そんな、それぐらいでいけるんですかね<笑>通常にご購入いただくと、ただ1年半ぐらいあそうですか。 ヒントで 1.5 から2ヶ月っていうのは、まあ前もそうですよね、あの、なんか、ヤリスクロスのお話をされてた時に、えっ、ーはいえー、と、ヒントの話をしてて、ちょうど1ヶ月とか2ヶ月、2ヶ月経ったんだけど、ヤリスクロスもなんか知んないけど、どんどん遅れてるよねっていう話もありましたけど、今はそうでもないですね。ヒントは普通に。ヒントははい。ああ、予定通り行くんですかはい。1ヶ月から2ヶ月。あ, あもしかしたら、まあ、1ヶ月かあそうなんですねで。普通に購入すると1ヶ月、1年半。1年半。 そんんなかかるんですか<笑> 1年も間違えないえー、そうなんですか p ーヘブとかだとどうなんですかもっっとかかっちゃうんピーヘブなんかもま あ, あの受注 の, そのタイミングによると思うんですけどね、はい、注文のそのタイミングにもよると思うんですけど早ければ多分そんなでもないかもしれないですけどある程度そのずれ込んじゃっう1ヶ月とか2ヶ月とかちょっとでもずれ込んできちゃうとやっぱあっという間に数年待ちとかって。 なっっちゃうんですよねねやっぱり、ね、であとね、あれですさ、あの、オークションの、はい、そう、あの、USS のオークションでもこれ、プリス出たんですよ。はい、<笑>すぐに<笑>、どこの、多分販売店なのか出し た, <笑>出したのか、出したのか、あの、法、は、人、い、さんで、まあ、販売店から法人さんが買って、で、すぐに USS に出しちゃってっていう、はい、<笑>ことを多分やってるのかもしれないんですけど、今、450万ぐらい、つくんですね、価格が。 ぶっちゃけ値段的にはこれディーラーで買うといくらぐらいでもなるんですかそうですね、やっぱり一番上、ね、の Z グレード、はい、ハイグレードの Z グレードで、オークションをつけるともしかすると。えぇ、500おあ あ, あー、じゃああれですか、割とオークションで450っていうのは、はい、まあ、正直、あのー、リセーブっていうか、 が返ってこない感じですよね。微妙にね。に あ, まね あ, まあ、あまオプションつけすぎちゃうと逆に損しちゃうよって話になりますもんね。オプンでンのもそのまあ、そうですよね。まあ、でも 450z グレードなんですよ。それも一応えー、えー、で、どこまでオプションが付いてるのかどうかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、おそらくその？オープションだとあんまり関係ないと思うんですよ。 そのオプションが何がついてるかついてないかって、えー、あんまり関係ないような気がするんですよね、例えばそのボクシーとかですと、あのヘッドランプなんかも、あのー、2種類あるじゃないですか、えー、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あれがついてる、ついてないで、実際 の, その新車の価格自体は10万円ぐらい変わってくるかなと思うんですけど、でも、あれがついてたからといって、10万円プラス上乗せせられるかってたそうじゃないじゃないですか。そうですねえー っていうのがちょっとあったりとかね。だから、あまり、オプションつけるよりも、むしろオプションがない状態の方が、むしろ、あの、早く買った時に、お釣りが来るっていうことを狙うんだったら、もう何もオプションがついてないものをそのまま買っちゃった方がいいよっていう話にもなるわけじゃないですか。ね、えー。えまあそこはだからもう見え見えなところがあるのかなって気がするんですけどね。うん。まあでも、 とまあ、あのインプレッションってなっちゃうんですけど、あのノアボクシーと比べてくると、やっぱり、まあ、もちろんその重心が低いっていうのは、冒頭での紹介したところなんですけど、うん、あのクラウンもこの間、ちょっと、ちょこっとですけど、ステアリングにさせてもらったんですけど、やっぱりノアボクシーに比べると、ちょっと壮大感がある感じですよね。で、このプリウスって、やっぱりこう、ちょどちらかというとう、やっぱうクラウン寄りですよね。なんかこうスモールクラウン的な あの感じがすごく僕の中ではしていてクラウンはちょっとこう豪華仕様であのナビなんかももちろんドライブレコーダーがついてたりとかあとミラーなんかもインナーミラーが、まあ、もちろんオプションではあるんですけど、まあ、このプリスもねもちろんインナーミラーが付けれたりとかすると思うんですけどまあいろいろ値段半分ぐらい微妙に、まあ、半分も変わんないですかね。 でも、乗り出しで言うと、でも、700万ちょっとぐらいかかるんですかね、クラウン、えーねね、ありますよね。プリウスで450だから、まあ、あのまあ、半分、まあ、半値までいかないですけど、でもやっぱり、クラウンの、どちらかっていうと、なんてうんですかね、少しこう簡素にした感じっていうんですか、えー、そういう感じですよね、プリウスってね、<笑>どちらかっていうと。で こんな感じで、まあ、ここに今、あのー、スマホ置いてるんですけどでこのナビなんかもうなんかクラウンと同じ感じですよね大きさ も, も 12.31 とかですよね同じだと思うんですけどでこのボタンは多分クラウンと同じですよねこのシートベンチレーションとかこの辺がこのクラスとしてはもう画期的な感じですよねマツダのアテンザには付いてたっていうのはありますけどあとはまあこの辺なんかこの辺なんかクラウンと同じ共有してますよね ここういったともまあでもトヨタの車はいろいろあの乗せていただいてますけどやっぱりどれもそうですけど全くこう嫌味がないっていうところがやっぱりすごいところですよねなんかこれが悪いなっていうのは特になくてアクアを以前 の, あの鶴ヶ島行く時に乗せていた帰りの時のしてた時も。 あのー、まあ、僕自身もびっくりしたんですけど、なんかちょっと高級車に乗ってるなっていう感じが、やっぱすごくやっぱあって、え、ね、だから、なんか見た感じと実際のこう、車の走りと、全くこう、なんか違う感じが僕の中でやっぱあったんで、そこがなんかすごいなと思ったんですよね。なんか見た感じはすごく大衆的な感じはするんだけど、乗ってみるとすごくしっとりとした、なんか高級車に乗ってるなっていう感じがすごくやっぱりあって、 まあ、プリウスで言うと、やっぱりちょっとこう、少しこうスポーティー系寄りですよね、19インチのホイールが入ってたりとか、やっぱりこうロードノイズを拾うとか、えー、そして路面のアンジュレーション、こういった段差とか、継ぎ目とかの、えー、路面のこのいなし方みたいなのは、なんかちょっとこう、ちょっとダイレクトな感じっていうのはありますけど、バ、まあ、万人受けするって感じでいくと、やっぱりこうノアボクシーの足回りの味付けの方が、あのおそらく万人受けしますね。あれ、乗り心地いいですよ、すごい、やっぱ、すごい乗り心地いいですよね。 なんかクラウンとそんなに変わんない。僕の中ではそんなに変わんないっていう。<笑>えー、で、クラウンとの徹底的な違いでって言って、やっぱりこう乗り心地の差っていうのはすごい、やっぱ大きいですよね、プリウスもね。あとこういった S 字のところとかもちょっとこうね、見にくいんですよね。<笑>やっぱり。なんか遠赤のやけちゃう、<笑>吸っちゃうんじゃないかなっていうのがちょっとこう、慣れないとどうしてもこうあったりするかなっていうところはあるかもしれないですよね。 仙台のプリウスととかですともうち乗ったことないんで全然先代乗ったことないんです僕<笑><笑>ないんですけどああですよねシャキッとしてる感じっていうのはね、はいはい、ありますよね全然ただこういうどうなのかな実用性っていう意味でいったら、まあ、今後ろ先代の取り捨てしてますけど実用性っていう意味でいったらどうなんでしょうね取り回しとかあとあ スーパーにこう行った時に駐車場 の, その入れやすさとかあとは U ターンのしやすさとかそういうのって結構重要じゃないですかやっぱ普通の乗用車ってえーえーえーあんまりその何ていうのかなこう 走, り走り運でねインプレッションされてる人も多いと思うんですけど最近ちょっとね僕もねちょっと思考が変わってきたというかうんなんかやっぱこういったところでこう適材適所なところで使ってみて ね、やっぱりどれだけこう何ていうのかなエンジニアの、えー、こう技術というかその意思を入れてあの使いやすさっていうものをこうこう体現できるかっていうのが結構重要なところかなと思っているんですよね。うん、あまりその使わない技術を投入してもあまりこう一人がりになっちゃうんで<笑>あまり意味がないかなっていうところにもなってくるし評価もされなくなるっていうのもあると思う いかにこういった日本の道路に合わせてやっぱ作れるかっていうところがこのいい車かどうかっていう評価基準になってくると思うんですよね。 ね、売れてるわけじゃないですか、うん、だからミニバンってやっぱりすごく合理的な乗り物だと思うんですけどでもこういったフォードアなんかも昔は流行ってたけど今はどうしてもこうミニバンとかにやっぱりこう負けちゃってるところがあると思うんですよどうしても昔はカローラとかあったわけですよねカローラ今もありますけどカローラのフォ ー, フォードアのカローラとかが普通にあった時代だったわけなんですけど。 ただ、なんか燃費がすごく究極的にいいっていう話も聞きますけ ど, どう、どうなんですか、燃費いいんですかね、だいぶ。かなりあー、なんか究極的な話ですよね、<笑>燃費がね。ノアボクシーはね、そう乗せてもらったんですけど、うん、これが木更津までちょっと仕事出てきたんですけど、高速走ると22ぐらい走るんですよ。うん、か逆に一般度悪いんですよ。<笑>そうそう。なんか逆おかしいんですよね、おかしいとかそのガソリン車と同じになっちゃってるんですよね。あ そう。ガソリン車も普通乗りだとあんま良くないじゃないですか。で、高速の図を見るじゃないですか。で、通常だと、ハイブリッドは、一般道が良くて高速道路が悪くなるはずなんですよ。うんうん、ノアボクシー逆なんですよね。<笑>高速道路が良くて、一般道も悪いんですよ。ガソリンと変わらないんですよ、はっきり言って。そんなに変わらない。あ、変わんないってことだじゃない。ガソリン10キロぐらいですよね。一般道だと。はい、ハイブリッドだと15キロぐらい走るんですよ。 で、高速道路出ると22ぐらいいくんですね。うん、そんな感じですね。だから、それに比べると多分、このプリウスになってくると、どうなんだろう、一般道で、まあ実際一般道走ってみないとねなんと、なんとも言えないところではあると思うんですけど、どうなのかな、20行けばいいのかな、20行けばいいですかね、大体ね。なかなかね、そう、あのー、22? ああ、平均年比で22か。 ノアボクシーだとね15ぐらいなんですよ。平均燃費でてこと大体。リセット間平均燃費ね。うんアプリで見るとねあの、区間燃費が分かったりとか、平均燃費が分かったりするん で, そ で, そ で, そであ。そうか、そうするといいですね、やっぱね。リッター7キロぐらい違うん、はい、うです。そうそうそう、そういうことになりますね。なりますよねうん。そうするとやっぱり1ヶ月に1っガソリン入れるとか入れないとか、そのぐらいの感覚で漏れてしまうから。 まあ全然ハイブリッドでも十 分, という十分ですよね。はい、ということ で, で、すね私の車を初めておせていただいたので、私のまあ所管と、あとまあトヨタ車 の,、ね、あのいいところ、装備、ーーまあ、その辺についてのちょっとまあアピールということで、今回は、ね、お話をさせていただきました。 はい。で、また、えー、私のチャンネルでは、まあ、こういったレビューもたまにはやるんですけれども、まあ、ガジェット系のレビューを、まあ、最近はちょっとやっておりますので、まあ、新しいガジェット系の、まあ、興味がある方、まあ、ぜひ、そちらの方をご覧になっていただければと思います。また、次回のチャンネルでお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。